皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月29日。バージョン 5.4 でアップデートされたモンスター格闘場ですが、皆さんすでに行かれましたでしょうかサポートモンスターの種別を指定できるようになったのが本当にありがたいです。今の私のモンスター編成だと、サポートモンスターにドラゴンキッズがいると本当に助かるので、それがランダムではなくなったのが助かります。 ただ、ランダムではない編成になってしまうのも寂しい気がしますので、相手によって色々変えていこうと思ったりもしています。そして、もう一つ大きなアップデートとして、新しいバッジの追加です。今回追加された光バッジについては、どれも強力な効果がついており、何をどうしたらいいか全くわかりません。二次バッジについては、今回から2枚装備することができるようになりましたが、光バッジは1枚しか付けられないので、悩む楽しみが増えてしまいました。 モンスター格闘場は、ほぼ毎日、日課のようにやっていましたので、素材として必要なバッジが結構溜まっていたので助かりました。ハッピーハートについても、普段からモンスター牧場でコツコツ集めていましたので、これも苦労せずに済みました。ただ、一つ困ったことがありまして、今回追加された光バッジについている必殺技の効果が全くわからないことです。ついでに言うと、既存のバッジについている必殺技の効果も、ゲーム内からは確認することができません。 よく考えたら、戦士や舞踏家の必殺技についても、戦闘中にカーソルを合わせて実際に使ってみるまでよくわからないんですよね。ですので、モンスター格闘場でも、その仕様になっているみたいです。これがとても大変で、こればかりは外部の攻略サイトに頼るしかないのかなという感じです。ともあれ、バージョン 5.4 で追加されたレベル110の武器も使えるようになり、さらに楽しくなったモンスター格闘場。